陸流ペアが初優勝。フリーも1位。会場の応援が僕らの足を動かしてくれた。と、キャラ、フィギュア次第陸選手権。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。岸形11日、フィギュアスケート次第陸選手権、ペアフリー、米コロラドスプリングズ。今季のグランプリ。 GP ファイナル覇者の三浦理来、二21、木原隆一30、組イコール木し下グループイコールが合計 208-24 点で大会初制覇した。次大陸選手権のペアで日本勢が優勝したのは史上初めて。ショートプログラム SP1 位で臨んだフリーは1位の 137-05 点をマークした。 最終滑走として登場した陸リ流リ。ペアは冒頭で高さのあるツイストリフトを決めて5、出来栄え点、d 1 95点を加点。サイドバイサイドの3連続ジャンプや単独の3回転サルコーで受けた減点はリフトやペアコンビネーションスピン。これをシークエンスでカバーしていった。 最大の見せ場だったスロージャンプは1本目の3回転ルッツで045点を減点されたものの2本目の3回転ループは三浦がしっかり気候をして164点を加点。大きな歓声が起こる中終盤のデススパイラルやリフトを無難にまとめて SP1 位から逃げ切った。 初出場だった2020年大会の8位から大きく順位を上げて、ペアとしての成長を証明したリ、陸リー、ペアはキスくらいで、得点を確認して笑顔。標高が高いコローラドスプリングズでの試合とあって、演技終了直後はしばらく光で立ち上がれなかったが、木原は会場の皆さんの応援が僕らの足を動かしてくれた、とファンの後押しに感謝した。